皆さん、こんにちは。国際語学研究所の小見堂です。3歳の子供の脳についてご紹介いたします。英会話を覚えるのに、頭が良い、頭が悪いは一切関係ありません。アメリカ人の子供は母国語の英語の言葉を 暗記力が必要のない方法で英語の言葉を覚えたのですアメリカ人の3歳の子供はアメリカ人の腹式呼吸の仕方を覚えて呼吸の仕方で英語を聞けて話せるようになった 日本人もアメリカ人の3歳の子供が覚えた同じ方法で英会話を覚えることなのです。腹式呼吸の仕方でアメリカ人の英語の声を聞き取り、腹式呼吸でアメリカ人が話す。 英語の発音の音を出すのです。アメリカ人の子どもの脳は母国語の英語の言葉を単語の音では聞き取っていません。耳の鼓膜が震える振動音の音で脳が音を 聞き取っているのです耳の鼓膜が震える振動音をアメリカ人の脳が周波数の波で聞き取っているのです。日本人が英語の周波数の波で英語の音を 感じ取ることができるためにはアメリカ人の鼻から肺に空気を入れ肺に入っている空気を鼻の鼻腔を通って鼻から空気を抜く腹式呼吸を覚えることなのですこの 呼吸の仕方で呼吸ができるようになると日本人の脳は英語の周波数の波でアメリカ人が話している英語の声を英語の周波数の波で聞き取れるようになるのです。